おはようえー、今日はもう10時45分過ぎたねえー、朝一の撮影はできませんでしたが今までここに日が当たっていたんだよねそして残留組は今日はこんな感じです ちょっと薄めあいて。 じゃあ起きた。ええー、今日は二十七日かなうん十二月二十七日の年のせいだいぶ 遅くなりましたが年間中の、ね、図案を考って い, ます図案というかまずキャラクター起こしですね。えー、イノシシ。たくさんある干支の中からイノシシ絵になかなか難しいっすね、えー。最初はこんな風にスケッチをしてみてそれを少しこう何て言うのかな。えー、短絡化。 し、そこから今度はキャラクターに持っていく、えー、今年の年賀状に関しては、えー、去年、もう数年年賀状って出してないんですけれども、えー、我が家の場合は引っ越しがありましたので引っ越しの告知っていうのも実は3ヶ月経ってもまだしていません4ヶ月か9月からだからね、えー、年賀状を兼ねて それを告知にしようかっていうこともあり、えー、今年はほんの少しですけどね出すことにしましたで、えー、母の場合ですね年配の方対象なので、えー、真面目なやつ黒犬葵はまあはっと気づいたら僕たちも年配なんですけども、えーまあ、友人関係にはおちゃらけでずっとやってますので えー、ちょっとキャラクター化したものみたいなのをちょっと考えています今日これから生放送に入りますが生放送中もそんな話題をしながらですね描いてみようかなと思います最近ちょっと、えー、生放送で絵を描くということも少し始めていますので、えー、そうねいろんな話をみんなとしながら孤独じゃないね はい、ということになります。はい、じゃあ1回。